ありがとうございます。京都大学のスーと申します。本日はチップアトラスというデータベースのアップデート、バイサルファイトシックデータとアタックシックデータを統合したという話と、後半は、えー、と実際の使用例を交えながら、チップアトラスの使い方と使われ方についてご説明したいと思います。 チップアドラスというのは世界中で報告されているチップセックデータを統合的に利活用するためのデータベースになっています。これからご説明しますけれども、自分の好きな遺伝子の周りにどんな転写因子がどの細胞でどのくらい結合しているかが全部視覚的に理解できるようになっています。 で、どんなデータを処理して公開しているかについてご説明します。チップセックデータの配列生データというのは DDBJ や NCBI などのレポジトリに登録されていますので、そういった配列生データをまず全部数十万件あるんですけれども、全部ダウンロードしてきて、それぞれの対応するリファレンスゲノムやアライメントというのを行います。 その後、ピークコールという作業も行いまして、アライメントが優位に集中しているところを取ってきています。これらのデータを全部私たちのウェブサイトを通じて公開するようにしています。さらにサンプルメタデータのキュレーションというのもちゃんと行っています。一個一個の実験がこういった抗原のこういった細胞における実験だっていうのを全部マニュアルで書き下すようにしています。そうすることによって、一個一個の実験データはただ 眺めていくことじゃなくて、すべての数十万件の実験データを全部統合してデータマイニングができるっていうのが、チップアトラスの大きな特徴ですで。こちらはホームページになりますけれども、下の方に4つのツールが提供されています。これらのツールを使うことによって、様々なデータマイニングをするわけですけれども、まず1個1個のデータを見ていきたいと思います。 そういう場合は右上のアドバンストというところをクリックしていただくと、キーワード検索を行うことができます。で、クリックするとこのような画面が立ち上がりまして、で、ここにはゲノム情報や抗原名、組織や細胞タイプなどのメタ情報が、まあ、実験ごとに書かれています。で、右上の検索ボックスに自分の好きなキーワード、例えば好きな電車因子の名前、ここでサルフォーっというのを入れてるんですけれども、まあ、サル4だけの え、実験データが絞り込まれるようになっていますで。その上で自分の好きな実験のアクセーション番号をクリックすると、IGV という、えっとまあ、ゲノムブラウザが自動的に立ち上がりまして、先ほど選んだ実験データがこのゲノムブラウザに流し込まれるような仕組みになっています。でこの上で自分の好きな 遺伝子の名前、これ Power 5F1、o c t ーフ 3-4 として知られているものなんですけれども、入れていただくと、その遺伝子座が表示されまして、そこに先ほど選んだ Sal 4の結合がここにあるというふうに理解できるかと思います。これまで一個一個の実験データの見方についてご説明してきましたけれども、 えっと、もっとたくさんのデータを一気に見たいという需要もあるかと思うんですけれども、そういう場合、ピークブラウザーという機能が非常に有用です。でここ、これをクリックすると、このような設定画面が立ち上がりまして、ここ で, ここで自分の好きな実験を絞り込んでいくことができます。まあ、例えばこういうふうに条件を指定して、このボタンをクリックしますと、 ま、先ほどと同じように、え、ま、ゲノムブラウザーに選んだ、自分の選んだ実験の、ま、今回はピークコール、ピークコールデータが流し込まれるようになっています。で、これをご覧いただきたいんですけれども、ま、サル4の結合領域にはサル4だけじゃなくて、他にも様々な転写因子が同じところに結合しているのが理解できるかと思います。で、現在のところ、チップアトラスにはチップセックデータが約20万件、 え、収録されています。で、最近のアップデートでは、バイサルファイトシックデータが新たに5万件と、アタックシックデータが7万件、え、新たに追加されました。こちら、えっと、DBCLS の大田達郎さんと、九州大学の三浦先生との共同研究になっています。で、バイサルファイトシックデータやアタックシックデータは、まあ、先ほどご紹介して、ご, ご紹介しました、チップシックデータと同じように、え、ゲノムブラウザ、 で眺めてみることができます、まあ、ここでは、一個一個の実験のアライメントデータと、たくさんの実験のピークコールデータを、こういうふうに、同じ系ノブラウザー上で並べています。こうやって並べてみることが何が嬉しいかといいますと、例えば今ハイライトしているところをご覧いただきますと、低ミチル化かつオープンクロマチンになっている、この領域に何かしらのアクティブエンハンサーがおそらく存在していて、でなおかつそこにこのような え、一群の転写因子が結合して、周りの遺伝子の発現を制御しているというような仕組みが一気に理解できるかと思います。で、このようなゲノムブラウザーを使った見方ですと、まあ、一個もしくは多くても数個の遺伝子の周りしか、まあ、見ることが難しいんですけれども、もっとたくさんの、例えば数百個の遺伝子の周りがどうなっているか見てみたいというときには、このエンニチメントアナライシスというツールが非常に有用です。 ここには自分の好きな遺伝子の名前を数百個入力することができます。このツールでは、ここに入力した好きな遺伝子の周りにどんな転写因子が結合しているかというのをまず全部カウントしてくれます。その上でその他の遺伝子と比べまして、自分 で, 自分で入力した遺伝子の周りにどんな転写因子がたくさん結合する。正確には結合がエンリッチするかというのを探してくれるツールになっています。 まあ、そうすることで、まあ、ここに入力した遺伝子をまとめて制御するマスターレリュレーターがわかります。で皆さんあの、まあた、例えばたくさん RNSX をやられる方いらっしゃるかと思うんですけれども、RNSX を行いますと、まあ、たくさんの遺伝子の発現がガンと上がってきたあが、上がってきます。その後問題となってくるのが、発現変動遺伝子をまとめて制御する制御因子が 知りたくなるわけですけれども、そういう場合、このツールを使えば、デグリストを入力するだけで、そのデグを上流から制御する制御因子がわかります。これ、わかって、このツール結局何に使えるかなんですけれども、実際に私の使い方をご紹介しながらご説明したいと思います。 実際に私は薬剤投与によって発言が変動する遺伝子をここにたくさん入力して、それらをまとめて制御する制御因子の探索を行っています。そうすることで薬剤の作用標的となり得るような転写因子がわかります。なので、最終的に薬剤の作用基準の解明につながるんじゃないかと考えています。こちらは九州工業大学の山西先生。 え、たちのグループとの共同研究になっています。いくつかの例をご紹介しますけれども、例えば、タムキシフェンで発現変動する遺伝子の周りには、エストロジェンレセプター ER、で、テストセロンで発現変動する遺伝子の周りには、アンドロジェンレセプター AR の結合が最もエンリッチすることがわかりました。こちらも、あの、まあ、当たり前のような結果ですけれども、この解析系自体がうまく機能している証明になるかと思います。 そこで興味深いことに、えー、バルプロ酸で発現変動する遺伝子には、バ, あバルプロ酸というまあ薬、えーまあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、まあ有名、有名な抗転換薬の一つで、でえーとまあ、この薬、えー、妊娠中の母親に投与しますと、生まれてくる子どもの自閉症リスクが非常に高まるということがよく知られています。 で今回の解析でバルプロ酸で発現変動する遺伝子の周りには CHD8 というクロマチンリモデリング因子の結合が最も遠立ちすることが分かりました。この CHD8 は自閉症の原因因子としても知られていますので、今回の解析を通じましてバルプロ酸はもしかすると CHD8 を介して胎児の自閉症リスク上昇に寄与しているんじゃないかという仕組みが見えてきました。でこの e n r メント m e n t a n というツールには 遺伝子の名前だけじゃなくて、ゲノム座標も入力することができます。こちら、理研の伊藤先生たちとの共同研究ですけれども、GWAS で見つけてきた心房細動のスニップをここに数百個入力しています。そうすると、心房細動のスニップの周りにある転写因子の塩離値が分かりました。でえーと しかもその転写因子の発言を実験的にノックダウンしますと非常に心房細動によく似たような表現形が現れるということが実験的にも証明されました。なのでこのツールをうまいことを使えば疾患の成り立ちへの理解にもつながるかと思います。 これまでご紹介してきたように、このツールを使えば、薬剤投与によるデグを入力すると、薬剤の作用基準がわかりますし、疾患関連スニップを入力すると、疾患の発症メカニズムのヒントがいろいろ得られます。つまり、使い方がたくさんありまして、様々な分野への貢献が期待できるんじゃないかと考えています。 で、えっと、チップアトラスの使い方、詳しくは、実験医学、最近発売された実験医学の増刊号に寄稿していますので、で、まあ、オープンアクセスにしていますので、こちらの URL からダウンロードしてご覧いただければ幸いです。で、あの、文章を見てもよくわからないという方いらっしゃれば、えっと、出張ハンズオンセミナーを積極的にやっています。企業様、大学とはズェルコムです。で、その際に、えっと、まあ、こういった布教活動をするための、 サポートをちゃんといただいていますので、交通費や謝礼などは一切いりません。でこれまであの説明してきたように、あの私たちは転写制御のメカニズムを明らかにしたいために、チップアトラスというデータベースを開発してきました。チップアトラスには、トランス因子やエピゲノミクスデータをたくさんまとめていますが、転写制御にはシスエレメントへの理解も非常に重要です。 そこで、えっと、統合的な転写制御データ基盤というプロジェクトが立ち上がりまして、今年度の統合化推進プログラムに新たに採択されました。でこのプロジェクトでは、チップアトラスに加えまして、現在開発中ではありますけれども、ファンタバイオという、えーまあ、シスレーメントを全部カバーするようなデータベースを作成して、最終的にこういった転写制御データ基盤、 を構築したいと考えておりますでこのような体制で今開発を進めておりますで最後にシャジですけれども、まあ、この研究に携わった先生方にこの場を借りて御礼申し上げます以上ですどうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました